皆さんこんにちは AKB48 チーム A とチーム4県に香川県代表の仰天入り菜ですこのチャンネルは繊維樹脂化学品建材分野を支える企業旭化製アドバンスの提供で視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を紹介していく番組です今回の配信は私仰天入り菜が MC を担当させていただきます皆さんは心からお掃除はきちんとされていますか私ね最近はちょっとやったらしく て, て。 できていないんですけども、髪の毛が長いのでよく髪の毛が落ちてしまうので、こまめに髪の毛は引き寄して。います。<笑>今回はそんな日々のソーとっても役立つ高機能クリーニング、ウェット、ワイパーニューラックワイプをご紹介いたします。まずはニューラックワイプにはどういった効果や特徴があるのか、旭化成アドバンスの森山さんにご説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのニューラックワイプは？ 特殊分割繊維不織布に用途に応じた洗浄液を染み込ませた高機能クリーニングウェットワイパーです金属、ガラス、鏡面、プラスチックなど工場や企業向けの多種多様な部品、製品、設備工具などの汚れ落とし、メンテナンス、仕上げ拭き用としてお使いいただけるものとなっておりますなるほど、ニューラックワイプの一番おすすめできるポイントはどこになりますか。はい やっぱり拭き取り性に優れますので素早く汚れを落とせて作業短縮になるところですまた必要量の洗浄液を染み込ませているので不織布や洗浄液の無駄をなくせるというのもポイントです企業がオフィスや工場などでお使いいただく場合はコスト削減にもつながるんです本日は業店さんにも実際にその効果を体感していただきたくこちらのニューラックワイプ仕上げ拭き用を使用して あることに挑戦してもらおうと思っております悪ことに挑戦私に何をするんですかはいタイア ン, イアン出てこい や, こいや彼は朝日カフェアドバンスの社員なのですがご覧いただいた通り日頃から体を鍛えることを趣味にしておりまして ボディービル競技のクラシックフィジークというカテゴリーの京都大会で優勝している逸材なんですすごい筋肉ですね本当にはじめまして浅井加瀬アドバンスタイヤンですよろしくお願いしますこちらのタイヤン君と行天さんとである対戦をしてもらおうと思っておりまして対戦ってなんですかはいこのニューラックワイプ仕上げ吹き用のセールスポイントは なんといっても素早く汚れを落とせるところです行天さんにはこちらにご用意しましたプラスチック版に油性ペンで書かれた落書きをニューラックワイプを使って何秒で落とさるのかにチャレンジしてもらいたいと思っていますえこれって水性ペンじゃなくて油性ペンで書かれてるんですかえ本当にニューラックワイプ仕上げ拭き用で綺麗に落とせるんですかはい、油性ペンで書かれておりますのでこのように 私が雑巾で少し擦った程度では落ちませんでもタイアンくんの鍛え上げられた筋肉を使えば雑巾でも落とせるかもしれないつまりタイアンくんにこの落書きを雑巾で何秒で落とせるのか行天さんはニューラックワイプ仕上げ拭き用で何秒で落とせるのかそのタイムを競い合ってもらいたいと思いますでこれ私勝てますかね結構しっかり書かれてるんですけどでも 入楽はやっぱ仕上げ拭き用の力を信じてチャレンジしたいと思います。準備はできましたか？それでは一について用意スタート。ーすごい結構全力で吹かれてるんですけど、全然全然消えない。 うん、うん、全然変わらないですね最初 と, <笑><笑>と腕が腕が疲れてきて 終了です。えー、続いては高校のぎょうてんさんお願いします。頑張ります。いきます。それでは一について。用意スタート。 ストップあ。どうですか？すごい本当に！あっという間に綺麗になりました。すはい、めっちゃタイヤンさんが一生懸命消されてたのに、私もうさささ力も入れず、簡単に消せて本当にすごいなって思いました。それでは森山さん、ニューヨークワイプのまとめをよろしくお願いします。はい、まずは作業時間の短縮。 一人性に優れれまますすので素早く汚れを落とせます次にコストの削減必要量の洗浄液を染み込ませているので不織布や洗浄液の無駄をなくせますそして工場などでの生産性の向上正確に汚れを落として作業者ごとの仕上がり具合のばらつきをなくします本当に使いやすくて汚れを素早くきれいに落とせるのでいいですね。イラックワイプに関する詳細は 商品のホームページで確認できるので皆さんチェックしてみてください今回も最後までご視聴いただきありがとうございました森山さんたいやんさんありがとうございましたチャンネル登録とよかったらいいねボタンもよろしくお願いします以上 AKB48 の仰天ゆりなでしたまたねー一緒に引っ張りましょうはい動きますよせーの